まあ、さっきねあの聞いたらま あ, あまりあの皆さんああでもないこうでもないっていう議論がうちはなあまりありませんよって言っておっしゃられてたんで、まあ、それならまあいいんですけど本当にねそうなのかっていうところもちょっと心配であの我慢してたり実はあのなんだろうここね逆に摩擦を起こさないように深く突っ込まずになんかまあどうしたふりをしてませんかみたいなねところがあるとすると これが良くないことなので実際その本当にねあの価値観が共有できたら何にもかかわらず共有してるふりをしていちゃうみたいなね上司がこうやって言ってるからまあそういうふうにしましょうみたいな話とかねそういうのでやっていくっていうのは良くないのでその辺をどうなんでしょうかっていうことです。でこれはどちらかというと、まあ、どちらもねチームビルディングで組織文化を形成していく これから本当に例えばまた別のチームであるチームを作ったとかね言った時に、まあ、皆さんの仕事がずっと一緒同じものでも限 り, 限りませんからまた誰かとこうチーム作ったりした時特にまた、えー、重い仕事が来た時に結構みんなでね頑張ってやらないとできないぞみたいな時にねあのそういう表面的なところだけでやっていくといろいろまたね仕事をしていく上でストレスが増えてきたりイライラすることが増えてくるので。 そういった価値観っていうのを合わせていうことをなるべくやれるようなマネジメントの仕方を覚えてくださいということです。まあ、強い組織作ろうとすると表面的な関係っていうあまり良くないということなんですね。でも皆さん聞いたらさっき泥臭いっていうことをおっしゃっていて、泥臭いということは結構みんな本音でね話ができたり、まあ、そういうことがしているのかなとも思うので、まあ、その延長上でもうちょっとね今みたいな価値観を共有するっていうところが できててくくくるるととともっと強くなっ強な思いますこれらの死因はコミュニケーションやねリーダーシップにあるんではなくて価値観のずれなんですね。いろいろさっき の, あの根本、死因はどこにあるかって話をしてたんですけど、なのでそこを合わせていくと。これは あ, のあくまでも仕事をしていく上での価値観ですからね。個人の価値観は皆さんもうバラバラで結構なんですけど、あのプライベートとかね、まあ、そういうあの個人の 本当の生活においてはもう皆さん勝手でいいんですけどあの仕事をしていく上での価値観を合わせていきましょうということです。で、今までの、ね、研修とか教育ではこの価値観ズレっていうのをよくまあいい言葉で言うと多様性で解決しましょうという話とか出てきてで、相手の言葉をまずは受け入れるみたいな話とかねこう心理学的なまあやるで話でいくと、まあ、とにかく ズレをを、ね、直すすっていいうことをしないんですよでアメリカとか欧米から入ってきたその教育研修ってどっちかっていうとずれ、ね、てるものはずれてるものでもいいよみたいな話になってくるんですね。なんでかっていうとあの宗教的なものとかいろんな国民の文化性みたいなものってバラバラですから彼らはで。そういう人たちが集まってくるとなかなか合わせるっていうこと自体が至難の技なんですよ。 だけど日本国民って割と相の部分の価値観が一致しているところがあるので合わせようとすれば結構合わせやすいんです。なのでトヨタっていうのはそこをうまく利用して、まあ、それぞれ共通の価値観を作ってきて強くなっていくかということになってますねで。ただ海外も今はそれじゃダメだっていうことでリーンを取り入れている会社さんそのさっきのグーグルだったりいろんなベンチャー企業は組織文化をやっぱり作ろうとしているということは共通の価値観をある程度持たないといけない。いわゆる多様性を 重視しつつ、マネジメントにおける共通のフレームワークですね、そういったものを作っていくということをやっていますで、ね。ちょっと具体的な事例でちょっと考えてみましょうっていうことです。これは実際ほらあの、僕が聞いた話なんですけど、事実ですね、これ。で研究者と言われている、まあ、大学の先生が、えー、さっきあの冒頭に、ね、あの論文とか出したという話をしてたと思うんですけど、実際その論文を 提出っていうかあの発表しに 今, 今年の8月に実際あの研究者があのシアトルに行くんですよ。その時の渡航費用っていうのが必要になってきてでうちの会社がちょっとね少額なんですけど寄付しましょうという話になってでそれを寄付するっていうことを社内手続きを先生が取ろうとしたら経理の人にこんなことを言われたんですね。学生が海外にに渡航するのに 寄付金っていうのを当てられないっていうことをおっしゃったらしいです。で先生がで、どうしてできないのと、それが学内のルールになっているんですと、ね、いう話のやりとりです。で、この時、どっちも悪いわけじゃないんですよ、これ。経理部門は経理部門で、もうそういうルールになってるから、それはダメですよって言ってるわけですよ。でも先生の目的は、その論文を通したい。で学生に発表させたいっていうね、それが目的としてある。これが今、 あのずれてるわけですよ、価値観がね。お互いはお互い自分たちの職務を全うしようとしてるっていうことになります。でも、そこがずれているので、こういった摩擦が起きてるんですね。これ、皆さん、どうしたらいいと思いますかっていう話なんですよ。これを解決するためにはどうしたらいいのかっていうね、話になります。で、これをさっきのコミュニケーションをよく取りましょうって言ったところで、これ解決しないでしょ、これ。ね。価値観、もうずれてるわけだから。 お互い、お互いの主張をし続けるので平行線になっちゃうんですよね。これ、どうしたらいいと思います。ちょっと、皆さんにお聞きしよう。どうですか。ええ。ええ。ええ。困っちゃう、ね。そうすると、金すぐには出せないです、ね<笑>。はい。そうそう お互いが、お互いの立場があるので難しいんですが。えー、うどうでしょう。お金なんでね。教授が出す。<笑><笑>なるほどね。<笑>そういうまあ対処の仕方もあるかもしれませんね。はい、これね、ちょっとじゃあ、見ていくと、まあ、いわゆるお互い価値観が違っているわけですよね。 で経理は与えられた仕事を社内のルールに従ってミスなくやるっていうことが価値だと思ってますと。っていう人も中にはね、まあ、そういう人もいれば、じゃあって言って、じゃ あ, あのそういうルールはあるけど、じゃあ今回は例えば例外扱いしてやってみましょうとはって言ってくれる人も中にはいるかもしれない。でどちらかというと今回はどうやったかって言ったらこっちなんですね。ルールーとしてああるけどじゃあそれを 学長に行って、学長から特別扱いしてくださいみたいな話でろしてきたんですね。で、そもそもこういうことって発生したときに今みたいな上からいかないとなんか変わらなかったりするじゃないですか。ね。でもそもそもなんでこういうことが起こってるのかなんですよ。で、あの、もうちょっとこれ、あのその前のなんで起こってるかのと段取りになるんですけど、 これ教授と経理、経理の人たちがそれぞれ見たときにどう見えているかという話をちょっとしたいと思うんですけど、あの経理が考える、こタスクレベルの価値観って書いてあるんですけど、価値観もね、いろんな レ, レイヤーがあって、まあ、仕事レベルというか、まあ、タスクレベルでちょっと見てるんですけど、えー、旅費生産とか賃金 生, 生産など、会計業務に関わる仕事とかねが私の仕事ですよと。で上司からの依頼事項をきちんとこなすのが私の仕事ですよと。 次締めでの報告資料の作成をやるのが私の仕事です。ね、でそういうふうに経理に言われたら教授はその通りですねと何も突っ込めないですね。でも経理はですね、目的レベルの価値観を話したときに法令遵守、社内ルールの遵守、迅速な対応、間違い、ミスのゼロ、社内人材の育成っていうね、 何の目的で経理ってやってる、経理の、ね、目的レベルの価値観って何ですかって聞いたときに、こう答えましたと。そしたら、うんって教授からするとですね、その目的自体がなんか違うんじゃないかと、要するに、がんじがらめにその制度を、ね、守る話 し, しかなくて、本来、経理ってその研究者が、まあ、お客さん、いわゆる直接作業している人たちが、間接作業の人たちからすると、直接作業している人たちがある意味お客さんなんですよね。 お客さんは誰かって言ったときに。じゃあ、その経理の人は、えー、先生たちとか学生に対してどんな貢献できてるのっていう話がないんじゃないですかってことなんです。そもそも。そこに立ち戻るわけですよ。で、ここで起きていることっていうのが、さっきのね、ちょっとこれ段階的に書いてますけど、みんなあの話をするときにですね、その思想哲学的な部分のレベルだったり、 これ、経営哲学とかさっきのトヨタリのマネジメントも、そそ こ, このね思想哲学的なところにちょっと入ってきたりもするんですけど、あと、その目的、どういう目的で仕事をしているのかとか、あと、職務レベルでさっき皆さん、お話しされたのは、皆さんね、この話をしてると思うんですね。職務レベルの話、自分たちの価値って何ですかって皆さんにさっきお聞きしたときには、皆さんの大半が多分、職務レベルの話をしていた。こういうことをお客さんにやるのが私の仕事ですとか。 言われてましたよね。だから職務レベルの話をされたと。でそこでじゃあ皆さんに対して目的ってじゃ あ, あのどういう価値があるのかっていうところとか聞いたときに多分目的って何のためにやってるのかっていう話をまた考えたりしないといけないし。で、それを支えているその経営哲学とか仕事の仕方に対する価値観っていう考え方とかっていう話になってくると、ここになってくるし。で、今タスクレベルって言ったのはここですね。 私の経理の仕事ってこういう仕事をするんですよって助くレベルでさっきの経理の人は話しました。ね、で, でもそもそも目的っていうところを聞いたら教授がねその経理の人の目的って正しいんですよあれ。我々正しいんだけどでも実は自分 の, あの考えている目的と経理が考えている目的のギャップが見えてきたわけですよ。ね、先生は そういう目的じゃないんじゃないかと、本当にその直接望の人たちに貢献するのが間接望の人の目的なんじゃないかというところの違いというのがここ見えてきて、実はそうなってくると、この経理のほうが悪いんじゃなくて、そもそも経理が掲げている目的が違うんじゃないかという話が見えてきたわけですよ。ね、それで、こういうふうにね、例えば変える、経理が考えている目的レベルの中にですね、例えば研究者を支援し、 研究成果に貢献すするといいいう1つを入れればいいんですよ、ね、そうすると、この経理の人はそういう目的なんだから先生に貢献しないといけないと。ね、だから、さっきの手続き、ルールっていうのも変えましょうみたいな話がね、当然できる、やりやすくなってくるということです。だからそういった、どのレベルでお互いがね、こう会話しているのかっていうところを、 合わせていくと具体的にここがこうだからここちょっとこういうふうにした方がいいんじゃないかっていう話ができるわけですよ。ところがその価値観がどの レ, レイヤーで物事を喋っているのかが人それぞれ違ったりさっきのその中にも賞味作業、負担作業っていう当然あってね、負担 の, のことをこの価値ある仕事だって思って喋ってたりするのでこの辺を整、まあ、理整頓じゃないですけどしていくことによってお互いの価値観があって。で例えば経理の人が 正味だと思ってることを、あの、教授もね、もその通りだねと、賞味作業ですねって話になれば、あの、それを支援する、お互いが支援するってこともできます。でも、経理の人が正味だと思ってても、あの、教授がね、これ正味じゃないんじゃないかと思ってたら、それ支援しないですよね。価値ある仕事をこの人してないのになんで俺が支援しないといけないんだって話になっちゃいますから。だからそれチームの中でも、皆さんがね、正味だっていうことを、 思ってるのを周りも思ってればみんなでこれ支援することができるそうするとチームとしてのパフォーマンスが出てくるということになってきますよろしいですかここでですねもう一ついくとこの SE と営業の例ーディッですねこれも実際になった話なんですけど、うん、これもですねよく 皆さんのところにあるかどうかわからないけど、提案書を、ね、お客さんのところに持っていこうってったときに、まあ、営業と、ね、一緒に SE との間で提案書を作成しましょうみたいな話になったりします。で、そのときに、提案書を作成するのは営業の仕事だろうってって SE が行ったときに、営業が、営業はサービスや、ね、製品の詳細まで、すべてね、いろんなものを僕は営業しないといけないんで、その一個一個のね、そんな製品の話なんて深く理解していませんよみたいな。なので 逆に SE 側でそこは書いてくださいみたいな話に、ね、なってきてる場合があってで、SE からすると、もうえ そ, そもそもだってそれ営業の仕事なんじゃないのみたいな話でこうやり取りを、ねえー、するっていうことがあるんじゃないかと。でもさっきの、ね、目的レベルで言うと、2人ともこっちのお客さんに価値を提供したいという目的は合意されてるわけですよ。ね、でもそのさっきのタスクレベルとか職務レベルのところでいくと、合ってないんですね、この価値観が。 お互いそっちだじゃない、こちらみたいな話になってるのでね。で、仕事をしていく上で、そもそも営業と SE の職務って何ですかっていう話になって、そもそも営業とはどんな価値を生仕事なんですかっていうところがはっきりしなかったりするわけです。これも人によってね、違います。富士通の中の営業でも、営業の仕事はこういうことだっていう人もいるがこういうことだっていう人もいて、それぞれまたね、違ってるんですね。 SE の場合も、まあ、SE は割とねあの、合ってるところはあるんですけど、結構そういうあの個人に依存するような仕事、個人の、えー、人間性に依存するような仕事をやってるところっていうのは結構ばらついてきます、ね、で、営業はお客様との信頼関係を作るのが営業の価値だって、ね、言ってる人もいれば、あとお客様が儲かるビジネスを提案するのが営業の価値だって思ってる人もいらしてで、どちらでもこれ間違いはないんですよ。 ないんだけども、自分の価値が相手に伝わってないと、さっきの話、いや、それあるのはだって営業の仕事でしょみたいな話になってくるわけですよ、ね。なので、それが今度は、ですねそういう価値観がずれていると、何が起こるかっていうと、最近、これ、富士通もそうなんですけど、あのジョブ型の仕事っていうことをよく言っています。で、ジョブ型の仕事って何かっていうと、自分で自分の仕事を定義するんですね。あの営業とか SE っていうのが分かりやすいです、これ。すでにある、定義された仕事ですからね。 でもそれ以外の仕事で自分の価値ってどういう価値があってそれを仕事として職務としてこういう仕事をするんだ僕はっていうことを定義しないといけないっていう世界に今来てるんですね。その時にみんな今困ってるのはさっきの自分の価値って何かっていうことがはっきりしてないから自分のジョブ定義ができないんですよ。職務定義が。営業っていうものなのかその営業と SE の間を取るコンサル、僕はコンサルティングっていう仕事をしますとかなんかそういうね 自分の価値が分かっていると自分で自分の仕事ってこういう仕事をやる人なんですよって定義できますけど価値が分かってないと定義できないっていうところがあってみんな今困ってますねそこで。でそういうのはちゃんとはっきりしないと周りからねあの人って一体何の仕事してる人なのみたいな話になって周りからもよくわからないということになってきます。なんでさっき皆さんねあの自分たちってどういうふうに 価値を提供してるかってお話しててているかかっお話くれたじゃないですか、ね、そうするとあ、この人ってこういう価値行動に価値を置いてるんだなってみんな分かりましたよね。そうすると、その人が価値提供できるようにそれを邪魔しないようにしようとか、いうこともできるじゃないですか。でもそれ分からないとあの、そういうことを支援することもできないし、逆にそれの阻害要因を取るということもできないわけですよ。これは逆にさっきの幹部社員が自分たちのチームのね価値をきちんと定義して、 チームのメンバーがこ う, いう価値こういうところに価値を置いて仕事をしているということがチームの中で共有できれば幹部社員もそれを阻害している要因を取るということはしやすいということになってきますよね。でこれ、スイート営業での例にもちょっとまた戻るんですけど営業がね、えーまあ、こういうことが価値だと思っていると、ね、価値を提供する信頼を得るお 困, あの困りごとを、ね、定期的に聞きに行くみたいな、ね、ことを多いと。 でそして SE から見たら、その通りだと、突っ込みようがないわけですよ。でもこれをもう一段、うん、そのタスクレベルっていうか、えー、に落としていってね、営業が考える価値を、えー、もう一段落として見ていったときに、お客様から困っていることがないかを聞くとか、SE から製品の特徴、他との違いをヒアリングするとか、えー、またこれ、教育的視点で、 えー、SE に対して製品の良さをね、語れるように考えさせるとか、いうことをだとすると、ですねこのレベルであの定義したとすると、これ、ツッコみやすいわけですよ、SE からすると。うん、それって本当にあの営業としての賞味作業なのって、これ、SE にねその、考えさせようっていうふうに言ってるけど、本当は自分でこれ、使ってみないといけないんじゃないのみたいな話になってくるわけですよ。 だからそういったあのレベル感ですね上に上がって目的レベルがずれてれば目的レベルを合わせるで下に降りていってもう少し細かく見てそのタスクレベルとか職務レベルで合ってないとしたらそこをまずはすり合わせするっていうことがまあ科学的にできてくるっていうことです。 で、逆に今度営業から見たときにね、SE の価値って何って聞くと、まあ、こういうことを SE が答えたとすると、まあ営業からしてもですね、もうその通りだよねっていうしかないわけですよ。でも、もう少し細かいレベルでね、具体的にその作業レベルで教えてって言って、SE に語らせたときに、いや、WBS でね、決められた仕事をやるとか、新しいプログラミング言語を習得するとか、まあいろいろこう出てきた。そうすると、さっきのね、賞味タイ無駄の定義でいくと、 それさ、賞味と負担ってなんかごちゃごちゃになってませんかって突っ込むことができるんですね。だからそういったレベル感を合わせて話をしていくっていうことで価値観を合わせていくと揉め事が減ってくるっていうことになっていくと。これも同じですね。どのレベルで会話するんですかという話です。で、どのレベルで会話してるのかっていう、ね、そこを合わせてで、これをですね、お互いがこういうふうになればね、 えー、お互いが納得できるんじゃないかということですね。SE と例えば営業だったら、お客様に磁気システムの企画提案をしたい、これが賞味作業ですよって追加する。で営業からすると、お客様が気になって飛びつく提案書を作成するっていうことをしますって言ったら、ああ、そうですね、じゃあお互いそれに向けて頑張りましょうみたいな話になっていくと。 でこういうのをですね職場でどうやって実践していくかっていうところのまあご紹介ですけど、今回、えっと、5分表を使って、まずは賞味負荷目だっていうのを計測するっていうのはこのステップ2になってきますね、定量化する。あ1、2ですね、1と2。で、次回、えっと、それを分析、パレット図で負荷を分析したりということか、ー因分析、根本原因を探しに行くということとかをやっていきます。でこれが 共有できてくるとだんだん楽になってくるっていうことですねお互いの5分表のデータからですね出てきた承認作業がこのどのレベルでっていう話なんですけどさっき皆さんにお願いしているのは5分表って割と細かくつけないといけないんであれはタスクレベルに当然なってきますただタスクレベルでこうとりあえず出していってで本当に証明がどうかっていうここをまず共通のレイヤーですねタスクルのレイヤーで見ていったいと思います であの五分表を使わないとね何が起きるかというと目的レベルとか職務レベルの話が出てきたりするのでそうちょっとレベル感が合わなくなるので五分表を使ってタスクレベルでまずは統一しましょうということです。で最初はさっき皆さんに聞いたみたいに皆さんの価値って何ですかって言ったら目的レベルで答える方もいれば職務レベルで答える方もいればいろいろもさっきねばらついてた。 それを1回5分表でタスクレベルでちょっとレベリング合わせしていきましょうということになっていきます。で、これがですね、目的がもしかしたらチームとして合ってない場合があるので、あるんですけど、えっと、今回はそれやらないです。で、目的レベルとか、あので職務レベルで合わせていくっていうのは、フォーリーダーのプログラムの中でやっていくので、それはちょっと今回は や, るやりませんと。 こっちです、ね、あのこにちょっと書いてありますけど、このビジュアルボードっていうのを作ってみたり、あと、ケプトで振り返ったりあの、このタスクボードっていうのを使って、今みたいなところのレベル側を合わせをしていってで、目的レベルから合わせてタスクレベルまでそのチームとして承認作業ができる環境っていうのを作っていくっていうことをフォーリーダーでやります。はい。で、それの成果、効果としてどういうものがあるかっていうと、 あの仕事がね、スムーズになって、無駄なイライラが減ってくるっていうこととか、チームメンバーとの相互ですね、相互が減少してきて、一体感が出てくるとか、あとアウトプットの品質ですね、QCD とか生産性が向上するとか、あとアウトカムっていう言葉がありますけど、皆さん、アウトカムって言葉ご存知ですかアウトカム、ちょっとまたあって話しますね、いわゆるま あ, あるべき姿、よく あ, のあるべき姿とか目的っていう、ね、話になってくるんですけど、 まあ、そういったところの位置づけになるんですけで説明します。で、その辺が明確になって、経営的成果にもまあ直結してくるっていうね、ことにもなってきます。で、相互に信頼関係が生まれ、チームの中でですね、相互に信頼関係が生まれるし、あのそのチームだけじゃなくて、組織ですね、これを組織全体でやっていけば、組織全体でのまあ信頼関係が生まれてきたり、やる気や情熱、その達成感が感じられるということです。達成感って面白いのが、 皆さん達成感って何かしら感じられてると思うんですけどあのね注意してほしいのが二帯作業においての達成感を感じてる場合があるんですよ分<笑>かりますたくさん資料作ったり報告書やってやっとこれできたぞみたいなねでもそれって何の価値も生んでないですよねだからあの達成感って本来賞味作業における達成感を追求してほしいんですね だから、2人作業における達成感は、これ、自分自身では満足しているかもしれないけど、実はあの本当の価値ではないので、だから達成感はあるけど、やりがいにはならないということです。で、働きがいとか、やりがいとかにつながるのは、あくまでも、賞味作業における達成感、これを追求していただきたいなと思ってます。聞いてみよう。どうですか、達成感って、最近感じられてますか 感ででううと、そうですね、まあ、やっぱり最近は資料作成とかの方に追われてるのでそういうので、まあまあ、出来上がった時はまあ達成感感じてましたけどそのやっぱ負体しょ証明負体っていう話になってくるとまあその、まあ、価値は生み出せてなかったのかなっていうところでは<笑> そ, のそうかそうかはい。 なんてね、でもその達成感もないとやってられないですからね、実際。そ, うですねはい、それは大事なんですけど、本当はなんか、もっとね、賞味作業にだける達成感をやると、もっと楽しくなってくるということになってくると思います。で課題は何かっていうと、ですね、まあ、いいことばかりでもなくて、まあ、いわゆる自分たちのチームとかがまあそういう価値観を変えたとしても、一緒に仕事をしている別のチームだったり、別の組織の人たちと価値観がまた違うので、 そこの間の間ズレが発生するっていう あ, のデメリットがありますであとはそういう価値観が違うところで微妙な違いが気になり始めるんですね。今みたいなところで見えていくとどんどん細かいところが気になるっていう癖がっていうか見ちゃったりするのでその辺で、まあ、あまりねあの突っ込まないっていうかその辺 の, の調整っていうか、えー、会話のレベルっていうのを人を責めずにことを責めるっていうね話がよく出てくるんですけどトヨタの場合。 人を責めるんじゃなくて、まあことの、ことですね、ことに対してものを言うっていう、さっき の, あの価値観を明文化すれば、それこ と, ことですからね、人じゃなくて。そういったことでやっていくことがいいかなと思いますし、あと業務以外、業務以外のことに頭を使っていなかったので、結構疲れちゃうんですよ、こういうことって。こういうマネジメント系の研修やると皆さん、あなんか変なところに頭使って、なんか疲れましたよみたいなこと言われるんですけど、 それもね、いい頭のトレーニングだと思ってくださいと。で、価値観のレベリングで、まあ、納得してくれない人がいるので、なかなか進まないとか、あのかこうだよねって言っても、いやーっていう話で、なんか受け入れられて、受け入れられない方もまあ中にはいるので、まあ、必ずしもそれでうまくいくっていうことでもない。あと、新人や他の部署から入ってきた人のレベリングがやっぱ違うので、 その辺をちょっと合わせていくっていうことも必要になってきたりします。でそういうことを具体的にやっていく、リーダーのプログラムでまたやりますけれども、そういったことをちょっと頭に置いておいてください。